皆さん楽しんでますか？えー、楽しくて大満足ですね。お客様とともに本当に楽しいひととき過ごさせていただきます。えー、またね。明日ライブ会場の方で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。それではれれ。お客様に。<笑> 别叫你放下